はい、YouTube をご覧の皆様こんにちは YouTuber のかなめひ で, とです今日の動画では子牛たちがお母さんのおっぱいを飲むところに加えまして制限哺乳とは何かを解説していきたいと思いますそれでは皆様、ご覧くださいどうぞ この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。